皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月29日、トラッシュカで、ようやくグループ内1位を取ることができました。これでもう今年のトラッシュ化は満足です。今週のバンマの塔も終わりましたので、忘れないうちに合成です。攻撃魔力と素早さプラス5がつきました。いいですね。もう一つは、攻撃力と守備力プラス5がつきました。今週は超大成功でした。ありがとうございます。 その後、なんだかんだありまして、サブストーリーのクエストナンバー678が終わりました。それにしても、このウェブニーさんは大丈夫なんでしょうか危なっかしいというかなんというか。才能はあるみたいなので、あとは本人の努力次第という感じなんですかね。それでもやはり心配です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。